皆さんいいい、お湯入ってますすすか温泉はででの最近小町のね動画とか上げた方がねツイッターに「いいね」が多い気がしてちょっとあの複雑な気持ちなんですけどまあでもありがとうございます。<笑>はい、<笑>ということで、ね、今回ご紹介したいのは磯の湯さんです。 磯野さんは、ものすごく磯野さんの動画を自分で見たときに、音が良かったんですね。水の音温泉の音と、まあ、海が目の前なので、海の音も合体して聞こえてくるんですが、すごく音が心地よくて、音フェチ、私結構音フェチなんですけど、あの、咀嚼音とか好きなんですよ。ひたすら聞くタイプなんですね。で、その音フェチの私が聞いて、本当に、あの、すごいいい音だなって思ったので、今回は、その動画自体に会話はありません。 はいトークがないですですけど温泉の音自体をすごく楽しんでいただきたいなと思っているのでなので温泉の動画自体が短いのでちょっと今回は自分の話というかトーク長めにしたいなと思ってますはい 何をもそっかなとかいろいろ思ってたんですが最近結構いろいろ私結構悩むタイプなんですよで、まあ、悩んだりもしててまあでもまあその悩みについてまたおいおい話していこうと思うんですが最近どんなことで今まで悩んでたかなとかって結構振り返ったんですねその時になんか今私はフリプロっていう事務所に所属させていただいてるんですがそのフリプロに入る前っていうのは 本当に辛い思いとかいっぱいしてて多分その同じくこういう世界を目指してる人とかはよくある悩みだとは思うんだけど仕事欲しければ 俺、と、寝ろうじゃないけど、言う人もいたし、結構、なんかそういうのは、食らってきてるタイプです。はい。そのために病んでたし、私できないんですよ、そういうのが。本当にできないので、できる人は、やっぱなんかそういうので乗し上がってる人もたくさんいたし、羨ましいなって思う部分もあるけど、私はどうしてもそういうのができないから、やっぱりこう、それで悔しい思いして泣いて帰ったこともあるんですよ。と、某お笑い番組ですごく出たかった番組があったんですけど、その番組も決まってたんだけど、決まってたのに、 オーディションってて言われて、まあ、フリーの時なんですけど結局そのオーディション会場に行ったらすごく大手の事務所の人がバーって私の前後に入ってて、まあ、オーディションとは名ばかりで私のバーになったら結局その他の人たちみんな席外させてでなんか、まあ、それ断った後だったんでその夜ご飯を断っっちゃったんですよそのプロデューサーさんから「夜ご飯食べ行こう」って言われたけど「夜ではなくてランチにしてください」って私言ったんですよ。 で、そうしたら、まあ、決まってたのに、オーディションにさせられちゃったんですけど、それでそれについてめちゃくちゃ説教だったんですよ。そのテレビ局で、オーディションのはずなのに、すごい怒られて、俺と寝たい女はいっぱいいるんだと。どうしてお前のレベルで断ってくんだみたいなことをすごい言われて、で、ランチならいいよとかって何様だみたいな感じですごい言われたんですよ。で、その時にもう悔しくて、オーディションとして捉えてた時間は15分ぐらいだったのに、私1時間ぐらいそこで怒られてて、 でその1時間ぐらい結構もう泣くもんかって思って絶対泣きたくなかったから泣くもんかと思ってでも1時間ぐらいその説教っていうか怒られてるのを耐えてまあそこの。 曲を後にしてで、一歩出てからバーって泣いてっていうこととか不倫の時だったんでやっぱ足元見られるんですよ。で、もっとマネージャーに呼ばれていったらなんか知らない男の人の家でで、ここの家で面接してくださいって言われてマネージャーいなくて連絡してもマネージャーいるはずだったのにタバコ帰りに出たんで帰るの遅くなりますとか言われて結局戻ってこない間その人と二人っきりさせられちゃってで、なんかその 仕事をしたい な, らなんかそこの上に乗って、あのー、スカートめくって一周回れとか椅子の上に乗ってスカートめくって一周回れとか言われたりしてそれもなんか「できませんできません」って言って。 泣きながら夜中に帰ったんですよ。何もできない、できませんって言って、もう逃げるように帰ったこともあったんですよ。で、その人は実はなんか、また違う私の友達なんか友達から泣きながら電話かかってきて、で、どうしたのって言ったら、ちょっとこういう怖い目にあったから、一緒にいてほしい。今一人でいたくないって言われて、その子と合流して、で、どんな感じだったのか聞いたら、<笑>え、それ一緒ってなって、その同じ人から、 同じこと食らってた友達がいたりとかなんかあってなんかそういうそのフリーの子を狙って弱い立場の子を狙って突っ込んでくる男の人がまあ結構多いわけですよこの業界ねでなんかそういうのですごい辛い思いをしたことがあってその今の事務所に入るまでは結構そういうのの深い悩みがいろいろあったからなんですかねもう今は全くほんとクリーン全くそんな目には合ってないしもう本当に素敵な事務所なので なんか本当に良かったなっていうか、なんか幸せにやれてるなって思ったら、その今自分抱えてる深い悩みとかが結構スッて取れたっていうか、 今今はははでそそれはもちろんん悩みはあるんですけどその YouTube の登録者数がなかなか増えないよとか結構体だって温泉言ってるけどなかなかこの面白さは見てもらわないと伝えられないから伝わらないなとか思ったり TikTok も毎日あげてるけどなかなか う, うまくいかないなとかなんかそういう悩みとかはいっぱいあるんだけどでもそういうなんか理不尽な悩みとかからは解放されてんだって思ったらなんかあ私幸せかもってちょっと思えたよって っていいいうでもいい話<笑>全然磯の湯の ASMR から離れちゃった音<笑>道から離れたけど、まあ、でも温泉の動画としてボリュームたっぷりですごくこう友達と行ったりとかしてキャッキャやってるようなやつはもうそれを真剣に、えー、と伝えたい見てほしいからいいんだけどなんだろう一人で行ってなかなかこう声出せないような温泉だったりとか動画とかはトークがないのでもうそういうのに関しては自分の。 今話したいこととか、聞いて欲しいこととか、なんかそういうのをもうちょっと伝えていきたいなって思って話した。うん。これ、言っていいよかったのかちょっとよくわかんないけど、まあでも、今までテレビとかだとは言えないかったような自分の話とかも自分のチャンネルだったら言っていけるなって思うので、まあ、そういう話も今後は聞いて欲しいなって思います。はい。まあね、温泉の入ってるとこだけ、 見えたらいいなっていう人はビャッと飛ばしてくださいはい<笑>はい、まあまあそういう感じではい、終わりです<笑>一人で喋るの苦手なんですようんでも頑張るああとそうそう、一人で喋るの頑張ろうと思って YouTube ライブ YouTube 配信とかもちょっと今後やっていけるようだったらやりたいなって思ってるので YouTube ライブ配信も、あの、オンに、なんかオンにできるらしいんですよ。配信したら連絡が来るように、そのオンにしていただけたら、すごく嬉しいなって思います。あの、録画していかないので、残さないので、結構もっとね、ぶっちゃけた話もいろいろしていこうと思うので、そこでいろいろ会話しましょう。ということで、じゃあ、ASMR、音フェチの方への向けての、磯野のゆさんの動画です。